自分で自分の首を絞めていることに気づいているのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。かねてから過激化が指摘されている韓国の労働組合。中でもラディカルな活動で知られる民主労組が、コロナ禍にもかかわらず、また一悶着を起こしているようです。 2021年10月24日付、中央日報からの引用です。平日の20日午後2時、ソウルで民主労働が違法集会を強行した。この余波で都心の機能が2時間以上麻痺した。主催側推定で2万7000人がソム電駅交差点を出発し、ソウル市長、ウルチロなどに移動した。警察は クアンハムンに射壁を設置したが、違法デモを自律上傍観した。全国14地域で行われたこの日のストで、学校給食と学童保育が打撃を受けた。民主労組の違法集会は、昨日や今日のことではない。民主労組のヤン・ギョンス委員長は、7月3日にソウル都心で全国労働者大会を主導した容疑で、 9月2日に拘束された。違法集会直後に新型コロナウイルス第4波が始まった。今回の集会はタイミングがさらに悪い。多くの国民が日常回復に向け、ウィズコロナを準備すべき敏感な時に集団感染リスクの懸念を拡大した。新型コロナウイルスのパンデミックにより、昨年だけで営業損失、 11兆音が発生した自営業者は民主労僧の自制を要求したが結局無視された。18日に全国113の大学では民主労僧の現状を考えないストが不平等な社会を作ると批判する壁新聞まで貼られた。民主労僧は壁新聞に込められた怒れる民心をまっすぐに読み取らなければならない。 とのことで、いかがでしょうか。10月20日の集会では大規模な交通規制となり、ソウル市内の主要ルートにかけて人の流れがストップする時代となりました。全く関係のない市民からすれば、とんだ大迷惑ですよね。そもそも集会そのものが違法なのですから、普通なら検挙されるところですが、警察は実質的には何もせず、 このあたりからも労働組合とのパワーバランスが伺えます。民主労組は正式には全国民主労働組合総連盟という名称であり、保守系の韓国労組と対照的な革新的な労働組合として韓国国内で対等してきました。ただ、革新的とは名ばかりで、実際には過激で暴力的なデモ、ストライキを繰り返しており、 韓国企業にとっては厄介な存在として敬遠されているんです。過去には現代製鉄肝心工場の事務塔に民主労僧の組合員が大人数で押しかけ、一方的に2日間オフィスを占拠し、従業員の賃上げと労働環境の改善を訴えています。メインの生産ラインまで占拠したわけですから、当然 現代製鉄の業務は全面的にストップ。物流ネットワークは何とか無事だったものの、二日目にはほとんどの従業員が出勤できないため、生産性は大きくダウンしてしまいました。それでも民主労組側は強引なストライキがメディアに大きく取り上げられたことで、メッセージが正しく伝わったと大満足だったのだとか。単純な賃上げならまだしも、労組加盟の 非正規雇用労働者を全員、いきなり正規社員として採用しろとまで言っているんですから、身の程知らずとしか言えませんよね。しかも力づくの抗議活動によって従業員の中に怪我人も数名出たというのですから、もはやテロとしか言いようがありません。その上、コロナ禍にもかかわらず、数百人規模の抗議集会も結構しており、もう 何から何までやりたい放題です。まあ、民主労組のライバルと言われる韓国労組は企業に対し経営状況を無視して前年比 6.4% の賃上げを要求しているんですから、どっちもどっちですよね。韓国の労働組合がここまでやりたい放題の限りを尽くしている責任は他ならぬムンジェインにあります。 元々労働葬儀専門の人権派弁護士だったムンジェインは、とことんまで労働者に寄り添う弁護活動で着実に名を上げており、大統領就任後も真の左派政権として労働組合に手厚い政策を取り続けています。特に革新系の民主労働との結びつきが強いことは世界的にも有名です。まあ日本から見れば、 労働組合への単なる甘やかしなんですけどね。それはともかく、ムンジェインが甘い顔をして賃上げ要求にも応え続けた結果、民主労働はますます調子に乗り、ついには大規模な違法集会を平気で行うような巨大テロ集団へと変貌していったのです。韓国は体質的に労働組合の影響力が強く、大手財閥企業でさえも労組に逆らえない、 という現状があります。休日出勤や残業も特別な許可がなければ命じることができず、特に製造業ではネジ一本増産するだけでも労組の顔色を伺えなければならないと企業の経営陣はうんざりしているようです。労組としては従業員の雇用と労働環境を守るために精一杯頑張っているつもりなのでしょうが、実は全くの逆効果で、 労組が大声で騒げば騒ぐほど従業員の立場がますます悪くなっていくという悪循環へと繋がっていきます。労組が現実を無視した賃上げ要求を繰り返した結果、企業としては新規採用を抑えたり、人員を大幅にカットしたりすることで上昇分をカバーしなくてはなりません。あるいは、こんな労組とはもう縁切りだと豪を煮やした 大手財閥企業は、こぞってアメリカなど条件の良いエリアに生産拠点を移し、コストカットを図ります。その結果、韓国国内の雇用と税収が海外に流出することになり、労働者の暮らしはますます厳しくなります。すると、労働者の立場を守るための労組が、さらなる非現実的な要求を突きつけ、企業側との対立が深まっていく、という 負のスパイラルにはまっていきます韓国はすでに無限のアリ地獄に落ちているんです。現に韓国労組の無茶な要求に呆れ返った韓国ルノーは全面撤退を表明していますし、ヒュンダイグループも相次いで主要な生産拠点をアメリカに移しています。労組のせいで労働者が苦しめられるというのは洗えない皮肉ですよね。